金魚の成長を解説します。 水生動物学研究室主催の太田金也です。今回も皆さんと一緒に金魚の発生学について学んでいきましょう。前回は金魚の肺発生について解説したのですが、その動画をご覧になられてない方は概要欄にリンクを貼っておりますのでご参考ください。それでは解説していきます。 孵化する前の肺は卵黄を使いなながら大ききくなってきましたそして孵化した後も徐々に卵黄が消費されていき最後にはなくなってしまいますこの点が孵化する前と後の大きく違うところですねつまり孵化した後の金魚はこれから餌を食べて外から栄養を得て大きくなっていきますそうなると温度だけでなく餌の条件も成長に関わってきます他にも水槽の大きさや水槽の設置場所飼育密度などなど成長に影響を及ぼす環境要因が肺発生 の時期に比べて多くなります大きな池で少なく飼ってたっぷり餌をあげた場合と小さな水槽でぎゅうぎゅうに飼って餌をあんまりあげなかった場合とで成長に差が出るのは当然ですよねここまで極端じゃなくても同じ成長過程を違う環境下で再現するのは非常に難しいことはお分かりいただけるかと思いますなので今回の動画では私たちの研究室の飼育条件下で不可飼育がどういうふうに姿を変えて生業へと成長していくのかに ついて解説します受精後3日目です孵化した直後は浮き袋が発達していないので安定して泳ぐことができませんこれだと餌を追いかけて捕まえることも上手にできませんでもお腹に卵黄が残っているのでまだ大丈夫です外部の刺激に対応して泳ぎ回ったりしますが基本水槽の底や壁に張り付いてじっとしています 孵化して1日経ちました。受精後4日目になります。この辺りから浮き袋が徐々に出来上がってきます。成長の早い個体によっては浮き袋が機能し始めます。この銀色の部分が浮き袋です。そうなると上手に水の中で体勢を保って泳ぐことができます。まだお腹には卵黄が残っているのですが、餌を追いかけて、えー、食べることができます。水を汚さない程度に水槽にゾーリムシを入れておいてあげれば餌を食べ始めます。 受精後5日目です。いかにも食べる気満々の顔つきになってまいりましたちょっと前の段階の金魚たちと比べてみましょう 口が前で開くように下顎がしっかりとできてきたように見えます。これで多少大きな獲物でも捕らえることができるようになってまいりました。なのでこの時期にブラインシュリンプを与えると活発に追いかけます。ブラインシュリンプを食べた金魚のお腹はオレンジ色に変わるので容易にわかります。ちなみにこのブラインシュリンプは全長 0.4 ミリほどです。なのでこれからブラインシュリンプと飼魚の大きさを比べていただければこれらの成長の様子を把握していただけると思います。 受精後18日が経ちました先ほどの不可思議と比べて明らかに大きくなりました2週間も見ないうちに に劇的に姿形が変わります口もさらにしっかりして体も大きいのでブラインシュリンプを簡単に丸飲みできますさらにヒレの作りも見ていきましょう尾びれがしっかりしています背びれも尻びれも明らかですこれらのヒレの中には気丈と呼ばれるヒレを支える骨格も入っていますちょっと受精後5日目の稚魚と比べてみましょうこの段階だと背びれも尻びれも尾びれも1枚の膜として全 くっついていてますそして成長が進むにつれてこういうふうに分かれていきます浮き袋も注意して比べてみてください答えによっては銀色の玉のように見える浮き袋の数が1つから2つに増えているように見えますはいこの2週間の間目を離している間にさまざまな組織機関が発達してきたのですねこの2週間の間何が起きたか詳しく知りたい方がおられるかと思うんですけれどもちょっと と不可思議の成長過程の観察の難しいところについて説明させてください前回の動画では肺発生の過程はこのような感じのタイムラプス映像で時間を縮めて皆さんにお見せすることができました肺発生の過程で起きる現象というのはだいたいですねあの短くて数分長くても3日で撮影が終了しますなので短い撮影時間で撮りたい映像が収録できたのでと ところがフカシ魚の成長は数日単位で進んでまいりますそして魚たちは動き回りますそうなるとその変化を連続的に映像に収めるのは難しくなってまいります特に同一個体の成長過程を追いかけるのは非常に難しくなりますしかしご安心ください我々の研究室ではすでにフカ後の金魚の成長過程の詳細な観察に何度も成功しておりますそしてこれらの論文を発表しております なので、反響やご要望に応じてこれらのさらに詳しい解説動画も作っていこうかと思いますので興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。 さて引き続き見てまいりましょう。受精後26日目、もう輪郭が大人の金魚に近づいてまいりました。ブラインシュリンプの大きさと比べても明らかに違います。口を開くと少し離れた場所の餌を水ごと吸い込むことができます。そして今まで見られなかった新たな特徴が出てまいりました。腹びれに注目してください。ちょっと と受精後18日目の肺と比べてみましょう腹びれが著しく発達しているのがわかります18日目の金魚の腹びれがちょっと飛び出しているだけなのに対して26日目の個体の腹びれはより平たく広くそして気丈を持っていることがわかりますこのヒレの出現順序についてもいろいろ話したいことがあるのですがそれはまた別の機会に 受精後46日目体の大きさは小さくても生魚と同じ特徴を持っていますすべてのヒレに気丈がしっかりできていますなのでこの辺りになってくると死魚の時期から稚魚の時期に移り変わってまいりますこの死魚と稚魚の定義についてはこれまたいろいろと議論があるのですが生魚と同じ組織機関を持っていて生殖能力がないものを稚魚と呼んでその前の段階を稚魚と定義できますでもこの定義だと受精後26日目 6日目のあの金魚たちはなんで死魚と呼ばれるんだと思われる方も出てくるかと思います。なのでちょっと比べて確認してみましょう。 はい、比べてみますと26日目のこの個体には総排泄口の前に膜があるのを見て、えー、取れるかと思います。これは制御にない特徴ですね。一方を、46日目のこの個体、完全にこの膜がなくなっていますね。しかも、鱗が出てきています。このように鱗が出てきて、この膜がなくなっているかどうかで飼魚なのか稚魚なのかを分けることができます、えー。こちらの受精後48日目の魚もしっかりと鱗を持っていますので、 で稚魚と呼ぶことができますこの頃になると色のバリエーションも明らかになってきます受精から1年経った金魚たちです屋外の大きな水槽で飼うと簡単に大きくなってくれますオスは精子を出しますしメスでも大きな個体は卵を産みますので発生学の実験に使えるようになってきますそして2年目以上になるとさらに大きくなりますこの大きさになるとたくさん卵を産んでくれるので実験には重宝します これらの金魚はオスメスに分けて飼っておいて産卵期に人工授精を行います。もしまだ金魚の人工授精の動画をご覧でない方はこれも概要欄にリンクを貼っておきますので是非見ておいてください。 不可思議が制御になるまでの様子さっくりと解説してきました金魚の鱗やヒレ浮き袋には出てくる順序があることを見ていただけたかと思いますこれらの組織や機関ができてくるまでに体の中ではもっといろいろなことが起きているのですが今回の動画ではまだまだ説明しきれておりませんなので機会があれば今後また別の動画で詳しく解説していきたいと思います さて次回予告です。今までは人工授精や肺発生そして不可思議の成長の様子を見ていただきましたがこれらの観察方法については詳しく触れてきませんでした。なので次回はこうした技術面のところについても解説していきたいと思いますのでお待ちください。それではまた。